そんなでも初めてじゃんちゃんとこうやって見れるの。 you <clears throat> you、mm -hmm. これは今です。でもちょっとあのわ、ー、からず、わかりづらいですね。動画。<笑>一瞬なんです。挿入ってそんな一瞬じゃないんですよね。十二時十二分ぐらいだったけど、はい。そんなでも初めてじゃん。ちゃんとこうやって見げるどういう体勢?。これ上向き?。こっちのキックだな。いから すごいじゃ ん,、うん。あ、こっちじゃん、体。全然違う思ってた。ようしゃべるな。下<笑><笑>の動画荒れちゃいます、ね。まだちょっとわかりやすくなる。えっと、えっと、え、入ってる。なん十七秒みたいな。全然わかんないけど。これ、これだよね、やっぱ。上向き。スタここ上向きで。反対に。仰向けてる。すごい。じゃないです。 すごい、そこんな感じなんだね夜。<笑>一瞬なのかな。これ挿入してる時間もじゃそんなことないよな。秒で終わる。<笑>秒で終わるなよこの動画が。最後<笑>でももうちょっとね。<笑>すごいでも。 このチャットで子供ができたすごくないその気持ちくないこれでもくるくる回っちゃったりとかするんだよね大変だこれで一緒に夜とかも寝てくれたらいいなぁスンとしちゃうからもコピ ー, ーが終わったんで<笑>ちょっと近づいてこないでください元通り別で見ます 今も完全に、まあ、もう別だねいつもの感じだわもうずっとこうぐるぐ る, ぐるここにいるあ、うん、落た あれ無理かな。<笑> すででに<笑>にすはもうれ し,、はい、しい感じ。 もうやめるじゃん、終わりにしよう。いいじゃん目開いたねこっちはい、もういいこーちゃん<スッ>触るくないよ、悪くないいい感じ<スッ><スッ>こっちは運気してから行こうねラジで、開か<スッ>れ<スッ><スッ><スッ><スッ> <笑>寝てはい抜けましたー。 す<笑><笑><笑>ござい。ます<ー> ままままだまだ。いいまだま だ, ま だ, ま だ, ま だ, だ。おおおお<笑>あーどうもいしいうしちの館長、神の領域<笑><笑><笑> 食べてるなあ。 よろしくお願いしますは い, <音楽>いすみませんありがとうございましたすみませんありがとうございますありがとうございますありがとうございます 帰ってきたかアに帰ってきた帰ってきた帰ってきたよー黒い はーい〜い坊ちゃん。おかえり すごいな迫力ある手打ちになってるや<笑>リアル手打ち刺さる刺さる刺さった、うん、すごい斜めだ こういうパターンもある。下ろしておろして、早くおろして、早く。早く。早く。下 ろ, して下 ろ, して下ろして。はい、こんにちは。はい、おいた。はい、今日はでもすごいことがあるよ、入り口。楽しみにして、みんな。うん、入り口。入り口。あ, うあの大変な。あ楽しみ。 てごらん扉をほら右とは違うよ強くなっ寝るわ。 そ う, 私元気そうでよかったです。久、ねねま、<笑>しぶり<笑>、ね、に会われてたから、ね、えから 私, 私が「ああ!」 せーので遠ーのででた右ビスカイ、はい、壊ささん壊ないいいねね新品だから、ね、あもうもいてますれ、ねえー、広くなったから絶対壊さないでね。 y a y y a yeah, yeah, yeah, y e a y e a y a y e a y e a a h yeah, y y a yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,、okay. yeah, yeah,、oh, I get, I get, I get, I get, yeah, yeah, yeah, y 降りていいいきたとと思いますもうちょっさあーそでして、ね、今日は皆さんお二人。<笑>はい なんとかちゃんが帰っていただきます。<音楽><音楽><音楽><音楽> お疲れ様でした。お疲れ様です。無事に。<笑><笑>本当よ無事よ。よかったです よ, よかった。<笑>うん、<笑>調子戻ってきたから。<笑><笑> 妊<笑>娠したことがあるんですか、ね<笑> いや、ありがとう。う。ありがとうございます、いいすみません。<笑>すみません、ありがとうございます。